<笑>死ぬところだったぜこやつめ楽しませてくれた灰になる前に俺が殺してやるグド玉を蹴るだと駅前先生なんとなく前とは違うお人のやつがああ 自分でも不思議に思うってばよ今なら全部を変えられそうだ不動 ど, どもといい触れているのになぜこいつの力が急に伸びている先攻両トン全集権ああ 誰だやったのかあそこにはガイ先生も<笑><笑>木が消えた 甲斐先生駅前先生なら大丈夫だもう死んだりなんかしねえよ8問全て開いたはずなのに色々できそうな気がすんな今の俺ってば飛べるか2代目、うん、そういうことかあ四4代目のマーキングとリンクさせておいた彼の風がまた強さを行く先を見てみたかったけど存分に味わえたつけ 何諦めようとしてんだよ。うちは。うちは。ナルトくん。かい先生よ。本当に。一緒に盃を交わそう。おい。おびと。お前。鎌をいっぱい傷つけ、殺した。本当はこんなこと言いたくはない。けど、ナルトを助けてくれた。 ありがとう。最後に頼みたいことがある味方でなくていい。敵としてだそうか。真珠そのものが全てを一つにする時が来た。お前では俺を倒せん。球を手にしたのだ。バーガー俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前をな、まだら。 俺はその2つの力を両方合わせ持つ存在だが最後の戦いだ血が上か決着をつけてくれよイントンライハスケがこの距離瞬身いや様子見すんなってばよリなんだあれは アントン・コーナーまた来るそこかサスケそっちへ行ったぞなんか目に見えねえのがうろちょろしてやがるこれはもう一人のマダラ だ, らだナルトどうやらもう一人のマダラにはこちら側からの物理攻撃は効果がないようだあの内葉サスケ 奴は唯一俺と同じ直友への車輪リンガを開眼していた<音>は違うつながりがあるのかもしれんな今も俺の目としてしっくりか<音>それがお前の左目の能力影のまだらにも陸道の千人チャクラによる攻撃は効くかお前の影は一定時間で自分に戻るようだな やつとやつの影はおそらく少しの間重なったままだ次も千人の力のまま術を準備しろ動きを封じる術家族時間とその発動感覚そしてそれに対する対処法を想定したかオビトより早く生まれていればこいつを今さらそんなことはどうでもいい何があったにしろ先方ジトンんん・ラ・センガン それでうまくいくチラッとイラつくけどうん、今がそのなんだ移動した影を身代わりにしたのかあそこだ少しだがお前の左目の能力も分かってきたぞ急げサスケ マ先にはうわっ早くリンネガンを潰せ絶をもう止められそうにないさすがに早いなサスケ u k 上半身だけを早く分かってるウス サクラがここに出てくる。時空間へ行ってたのさ。一瞬だったよ。マダラにシャリンガンを奪われてしまったよ。見せて、先生。すまない。マダラがカムイでそっちへ飛んでったはずだ。この左目のリネガンを。お前が潰してくれ。おがいい。この左目を潰してくれ。どうした、サクラ。ってことは大変じゃない。マダラにオビトのリネガンを取られちゃう。う仕込んでいたジュインフが消えているな。 昔に貫かせ排除した俺自身が十尾の人中力になるにはあれが邪魔だったからないや期待以上か<笑>何がおかしい<笑>なぜ俺だったんだお前は心の底から人に優しく愛情深く一旦落ちてしまえばそれはこの世界への深い憎しみへと変わるからだもう少し必要なものがその左目を そ う, おう任しとけってばよマダラが現れたらしくやつの影はどうした影分身と陸道の棒でちょっといいえ目開けてみてどうやってこんな<笑>あのね、うん、口で説明すっと難しいんだけどもどぬくなと言ってるんだなとマダラがかかしの目を奪いオビトのところに行った次はリンネガンを揃えて出てくるんだぞほかげになる そそういっった本当の意味それってこうしてかつての第七班が揃ったのも何かの因果かもしれない来るよお前たち鈴取りの最初の演習を覚えてるなイメージャンチームワークだあらだ一緒に死んでやるのもチームワークというやつだな インネガンが揃ったか下半身は回復が進んでるな大海残念だが赤でお前たちに後を頼むと子供のように拝んでるまるでわがままなクソガキだ無理もないもう引かない 柱間の孫娘と同じ再生体の術か届かないなんだ気にしないでナルト佐助君は私のこと大丈夫だからあの左目輪目がマダラの影が4体に増えている 天聖いったんここから離れるぞナルトたちならうまくやってくれるこれが陸道の力前の時より低減し数が違うきた影も来るぞ影の中 れはこいつらの死に様を記録しておくか臭ま次々来るおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおお 無限読みなんだこの揺れは用事の方向隕石ですなんて数だナルトがみんなへ渡していたチャクラが消えあのでかい木も急に消えたなんだどうしたキは月を見てみろ次ので隕石は全部この場にすっからもう大丈夫だってばよ行け お前までしりに巻きあの目まさかマダラの術がもう 大変です起きてください大名様外が大変なことに夜なのに昼のようにでは影をも貫き見通す どういうことじゃ体が動かないナルト君ナルト今はダメだサさの光を通していないのかネガこの実をも退けるかクたスサノオがなければお前も奴の現実に縛られるぞ気を待てはい<笑>コタン真珠の生命エネルギーで人々を縛っている なぜわしはかからないヤマトかああれここは、うん、ジカヤマト三代目やはり光を通さなかったかなお現実から冷まさせるにはどうすりゃいい リンネガンの現実はリンネガンで処理で世界の救世主たる俺がなまだなあの額の目おかげ4体に四方を囲まれてるファエらには何もさせん今この世の因果を断ち切ったこんなの嘘っぱちじゃねえかあの幸せの邪魔をしているのだやめた世界は 俺は地獄を天国へと違いをようやく正したのだ。山も俺も目的は一緒だった。そして一緒に行動を始めた。高いに借り出される。忍びの世界を変えようとしては腹の奥。腹頭で見せ合うことは憎むことは決してやまない。どうなった忍び同士の戦いは止まらぬ。一時任界大戦。第二次任界。第三次任界大戦。それが。 柱間の作った忍び世界おとなしく美獣を渡せという提案はしたはずだ今人は皆真珠の中でそれぞれが幸せな夢を俺は忍びの長き戦いの歴史から救世主として争いを取り除いたのだ理解しろ全て終わったのだ違うまだ